皆さん、こんにちは。これは、プログラミングチャレンジ。第1週、第1回。で、アランヤです。このビデオでは、えっと、この授業のルールについて説明します。ちょっと短いのビデオなんですけど、まあ、しっかり見てください。では、あの、まあ、この授業の毎週の日程、たいですね。まず、学ばで、 PDF、この PDF をダウンロードして、で、あと、ビデオのリンクを見て、このビデオを見ることですね。で、次は URI オンラインジャージに行って、宿題をチェックします。で、火曜日の3、4で、なんか Teams ミーティングで、まあ、質問とか、なんかビデオについての質問とか、宿題についての質問があるときに、教員に聞きます。で、次は URI オンラインジャージに、 まあ、解けた宿題を提出します。で、最後は学ばでハームワーク、まあ、宿題のサーベイを提出します。まあ、大体これはこの授業の一週間の流れです。で、えっ、ー、と、スケジュールとしては、まあ、クラスデートがこれぐらいですね。あの、今年が、えっ、ー、と、その、 日程変更。例えば、なんか、火曜日の授業が水曜日とか、火曜日の授業が金曜日とかがないので、まあ、毎、大体、毎週水曜日、あの、ゴールデンウィーク1回だけ抜けて、まあ、やってます。ですね。あの、まあ、期末試験はないから、えっと、6月22日がこの授業が終わります。ですね。で、オンデマンド型。なので、ビデオが好きな時に、あと見てください。で、オフィスアワーズが火曜日の3、4です。 で、宿題の締め切りなんですけど、宿題の締め切りが毎週の、えっと、月曜日です。だから、あと例えば、えっと、4月の14、13の授業について、締め切りが4月の19になります。ですね。で、えっと、 あと、なんか遅れて宿題を提出することが認めます。これは後で、後で説明しますが、あの、最後の最後の締め切りが7月の5日です。7月5日までに締め切り、えっと、すべてのえっと、提出したい宿題を提出してください。で、こうすると、なんか、成績評価が、えっと、7月の、えっと、9日ぐらい。で、 公開するつもりです。まあ、あの、まあ、もちろん、何かあったら、えっと、この2点を少し変更することがあると思いますが、まあ、たいこんな感じで進みます。で、えっと、このコースの資料ですね。このコースの資料が、まあ、学ばーーは主に学ばーーでダウンロードしてください。学ばーーは、なんかその、PDF の資料と、まあ、ビデオのリンクが載せます。 あと、学ばの掲示板で質問するとありがたいです。それはなんか他の学生も質問を見ることができますからですね。あと、なんか、学ばでアナウンスメントするときにぜひ読んでください。僕はまあなんか、どんなアナウンスがするかというと、あの、新しいマテリアルを公開しましたっていうアナウンス。あとは、まあ何かにて変更があればそれもアナウンスします。あと、なんか毎週、 えっと、まあ、アンケートを出しますので、そのアンケートが、えっと、なんていう、出席になるので、出席アンケートを必ず答えてください。あと、なんか、このコースに単位で、なんか、Twins で登録してない人が、もちろん、あの、問題をかと解決することは歓迎します。学ばで単位が登録してない人は資料を見たいときは、このコードを使ってください。 あと、マナーバ以外には、この資料が GitHub にもアップしてます。この10種です。なお、GitHub がノンオフィシャルです。まあ、去年の資料も残ってるし、まだ今年にアップデートしてない資料があるので、まあ、気をつけてください。あの、資料の一番最初のページを見ると、どのと、どの日付で作られたのかが書いてありますので、今年ではないの資料を見るときに、まあ、この資料はなんか、貧困する可能性が高くあるので、 まあ、それだけを気をつけてください。まあ、逆にネタバレ見たい人は、ま、どうぞ GitHub を見てください。はい。じゃあ、えっと、ファームワーク、と、宿題について話しましょう。宿題が URI、ユリ、オンラインジャッジでやります。住所はこの住所で、このアドレスはこのアドレスです。で、このアドレスでアカウントするときに、授業のコードとキーを書かないといけないですね。授業のコードはこれです。00、 7272。で、従業の名前は、プログラミングチャレンジススプリング2021。で、パスワードがこのパスワードです。まあ、パスワードって誰も、なんかそれに、従業のパスワードなので、学ばのキーと同じ考え方にしてください。ですね。p8xvp90。なお、重要なことです。あの、アカウントを作った後に、えっと、学ばにある IT、あと、調査を答えてください。これを答えないと、 まあ、なんか、あなたは URI に誰ですかって見えないので、えっと、成績評価計算ができないので困りますですね。まあ、一番困るは学生の方ですね。だから必ずこれを回答してください。あと、毎週宿題終わった後に、なんかその集、集積、出席アンケートを交代して、回答してください。集積アンケートを回答しないと、集積をカウントしないので気をつけてください。なお、あの URY ジジ、URI j ャ d ジ の使い方について、次のビデオを見てください。で、コースの言語について、まあ、みんなもう、あの、気づいたと思うんですけど、PDF 資料が英語。で、宿題も英語です。ですね。まあ、このコースがつくばだけじゃなくて、まあ、他のところでも公開してますので、まあ、たくさん多くの人を見る、えっと、見えるために、まあ、これは英語でやってます。まあ、ただし、もちろんビデオが、つくば用のビデオが日本語で、で、学ばのマテリアルも日本語で書いてます。 あのまあ、僕にメールをするあときに学ばの掲示板に連絡するときに日本語でも英語でも好きな言語を使ってください、まあ、あのこの資料を、えっとえっと、和訳したい人があれば連絡してください、まあ、それはなんか大学のバイトとしてできるのかと考えることができますので、まあ、秋書きでちょっとなんか夏休みでなんかその英語を勉強したいときに の形であれば、なんかぜひ連絡してください。じゃあ、えっと、プログラミング言語についてはね、えっと、オフィシャル的に、えっと、C と C++ をサポートします。ですので、まあ、すべての問題が、まあ、C++ でできつ、えっと、解決できるところを確認します。ただし、あと、ジャージ上で、えっと、C と C++ 以外だと、Java と Python も、えっと、提出を認めます。 だからまあ、Python の方がやってみたいとか、Java でやってみたいとか人はまあ、ぜひやってみてください。あの、問題があれば、まあ、ある程度自己責任。こちらもなんか手伝います。できるだけ手伝いますのですけど、でもまあ、あとプラスプラスですね。まあ、あの、過去は Java とかで Python とかでほとんどの課題を提出したく人、したことある人がいるので、またできるはず。 あと、なんか、C と Java と Python よりにもっと珍しい言語で回答した人は、あとメールで相談してください。できるかもしれない。約束はしません。じゃあ、えっ、ー、と、教科書ですね。なんか、この授業の主な教科書が、スティーブン・ハリンとフェリックス・ハリン先生が作ったコンペティティブ・プログラミング 3rd edition。今年は第4のエディションが出たので、これはまだ使っていません。ですね。 アドレスがここで、ここでこの本を購入することができます。 えっと、まあ、もちろん、あの、PDF だけで勉強するとこも結構ですし、あとは他の本とかですね。このスティーヴェン・スキエナ先生のプログラミングチャレンジが、まあ、あの、その2016年までのこの授業の教科書でしたんですね。あと、日本語の教科書ですと、まあ、プログラミングコンテストチャレンジブックとか、オンラインのチャレンジを始めるとか、プログラミングコンテスト。この本の一部が図書館にあると思いますので、確認してください。 じゃあ、成績についての説明します。成績が、なんかまずベースグレードがあります。ベースグレードが、毎週提出してアクセプトされた宿題で決まります。ですね。まあ、例えば、A がベース。毎週4つの課題を提出してアクセプトされる。ですね。B、毎週3つの課題を提出してアクセプトされる。C、毎週 二つの課題をアクセプトしてと、提出してアクセプトされる。ですね。それ以下は D。ですので、この授業の、えっと、退院取得条件が、毎週、と課題二問を解けること、解くことです。ですね。気をつけてください。なんか、提出するだけじゃなくて、提出してアクセプトされることですね。アクセプトにならないとカウントをしません。ですね。あと、 この数字が、えっ、ー、と、毎週のミニモンです。平均ではないんですね。あの、一週間で、えっと、一 週, 週目は2を解けて、で、二週目以降が4を解けて、平均が3以上なんですけど、でもこれは、あの、ミニモンです。ミニモンは2になりますので、4になります。まあ、何か言いたいかというと、えっ、ー、と、 頑張ってる週と頑張ってない週じゃなくて、毎週ある程度の安定でみんな頑張ってほしい。っていう、あの、アイディアです。まあ、これは ABCD の成績なんですけど、A プラスはどう取れますかですね。A プラスをあと獲得するために、あの、問題の Accepted の合計が高ければ高いほどいいです。つまり、あの、それぞれの、あと、 ベースグループには、その最大、なんか合計が高い学生の1割が、えっと、なんかそのグループを挙げます。ですね。例えば C の、えっと、一番 C の, C のグループの中の一番問題のアクセプトと合計が多い人が B になる。B の一番、一番問題が合計の多い人が A になる。A の中の人が あの、合計が多い人が A プラスになるっていう感じです。まあ、例えばですね。なんか、今年が15人がグループ A に入りました。週 4, 4問が解けました。で、8人が40問、ちょうどミニマルを提出しました。1人が41問。2人が50問。1人が65問。で、3人が72問。 まあ、15人ですので、15人の1割が1人ですね。あ、2人ですね。なんかは、あの、その、ラウンドアップしましょう。2人ですね。で、えっ、ー、と、2人の一番合計は7人まあ、十人が解けたのは3人だったので、じゃこの3人が A プラスになります。ですね。まあ、もちろんなんかその、えっ、ー、と、合計が同じ人であれば、例えば、15人の中に10人が80問マックスム。 を提出した場合だと、まあ、それを人たちは全員 A プラスになるということですね。なので、えっと、まあ、成績が高い人を目指しているは、なんかミニマルだけじゃなくて、まあ、できるだけ多くの問題を解けてください。あとは、えっと、なんかペナルティもあります。あと、最初のビデオが締め切り、あなんか、 このビデオの最初は締め切りを超えても OK っていうことがあったんですけど、締め切りより送られた人が、その数によって成績はすごく下がることがありますま。ああ何のアイディアかっていうと、例えば今週が提出した方なんですけど、課税になってなんかちょっと間に合わなかったんです。それはある程度で許します。ですね。 あの、もちろんそれを超えると、まあ、ちょっと成績が下がることっていうアイディアです。具体的にっていうと、あの、すべて提出してアクセプトされた問題の、あの25、25% 以上が遅れてる問題であれば、成績は1ステップを下がります。まあ、あと A から B、B から C。ただし、えっ、ー、と、このペナルティが C から D を下がらないんです。だから、まあ、あの、この遅れて、 えっ、ー、と、単位がもらえなかったっていうことがないので、ぜひ、あの、最後まで頑張ってくださいっていうことが言いたいです。まあ、ちょっと例を見ます。学生1が40問、40問を提出しました。で、その40問の中が5問が遅れてました。5問が40問の 25% 以下なので、ペナルティになりません。だから、この学生1はセーフです。成績は A となります。 学生には44問を提出しました。でもその40問、44問の中に16問が遅れてました。16問が遅れてるのはあの44の 25% 以上です。だからペナルティになります。なのでこの学生は A グループなんですけど、なんか遅れてるペナルティを含めると成績は B となります。じゃあこの 第3の例を見てましょう。これは重要なところですね。この学生さんが24問を提出しました。まあ24問がなんか週2問を提出しましたので、まあ C グループになります。で、その24の中で10ぐらいが遅れてます。10を遅れてると24の 25% を超えます。これはペナルティになる。だけどこの学生が C グループにも入ってますので、C よりペナルティ下がらないので成績は C のまま。 ですね、あととても重要なことですあのこの授業は、えっと、トースタークは絶対ダメですなので、えっと、みんなが自分でプログラムを書いてください で, す、ね、できること友達にヒントを聞くのはもちろん OK です先生に聞くヒントを聞くのは OK です学ぶの掲示板で質問を聞くのは OK ですバグったら あこのプログラムをバグりました。何かいいあとテストケースがありませんかとか、先生に聞くとか、学生、えっと、他の学生に行くとか、OK です。つまり、アイディア、アルゴリスムについて話すのは OK。で、絶対ダメことが、インターネットからプログラムをそのままをコピーすること。ですね。友達からコピーすること。ちなみに、友達にコードをそのままであげると、それも盗作になりますので、あと気をつけてください。 じゃあ、えっ、ー、と、従業のルールについてここまでです。次のビデオが URI の使い方を説明して、で、最後が、えっ、ー、と、まあ、プログラミングチャレンジの考え方と解け方についてを説明します。では。